平成30年11月29日、この冬から始まる、阿蘇の草原を活用した新たな観光の取り組み、牧屋ガイド事業のデモイベントが行われました。<笑>牧屋ガイドは、阿蘇サイクルツーリズム学校コギダス協議会や、NPO 法人、阿蘇田園空間博物館が主催するもので、 普段立ち入りが禁止されている牧屋内でトレッキングやマウンテンバイクなどのアクティビティを提供しようというもので牧屋ガイド養成講座を受講し新たに認定された19名の牧屋ガイドがこの冬から観光客を受け入れることになっていますこの日は養成講座の講師も務める臼井義文さんをガイド役に環境省や熊本県また 牧野ガイド事業関係者のの名が、トレイルウォーキングを体験しましまた。広々とした最送放牧地をフルに活用したフリスビーや、斜面をロープで降りていくアクティビティ、また、すスきスの斜面をそりで滑り降りたりと、臼井さんが提案する体を遊び道具にした大自然の中だからこそ体感できるコースに、参加者は、 同心に帰って楽ししんでいましたこの牧くやガイド事業は、12月から本格的に始まる予定で、すでに申し込みも入っているということで、問い合わせ先は、NPO 法人、阿蘇田園空間博物館、電話 096735-5077 となっています。